てめえらもっとテレビから離れろ部屋も明るくしてこのビデオを見るんだ。分かったか。そうしねえ。奴はこの俺がライフスプリットと一緒に食っちまうさ。 星々の命ライフスピリットを食らいながら宇宙を渡り歩くデスイーターたちが6500万年ぶりに地球を狙ってやってきた彼らにライフスピリットを奪われた星は生きてゆくエネルギーを失い死んでしまうのだしかし地球には彼らと戦うダイノソルジャーがいてライフスピリットを守り続けている6500万年前 彼らはデスイターータたちを撃退したそれもあってか今回の攻撃はものすごく戦いのボルテージも上がった南極は大爆発を起こしライフスプリットがスピリットドロップとなって飛び散ったチャンスとばかりにデスイーターの修料ダイモンデューブはライフスプリット吸収装置を地球に打ち込み一気にスピリットドロップを集め吸い取ったそのため地球はどんどんエネルギーを失いかれていく このライフスプリット吸収装置を止めなければ地球は死んでしまうただスプリットドロップは思わぬ効果をもたらしダイノソルジャーの仲間を次々に復活させたまた強敵ギガノドラゴンの背中にナイトウィングが取り付き暗黒パワーを完全解放ケラトプス3兄弟は激しいダメージを受けてしまった シャドウティラノとの苦戦で化石圏を失ったダイノ・ティラノだがダイノ・アームズのシールドサウルスとソードサウルスを装着したところがドリュサウルスはシャドウ・ティラノの腕につき戦いは混乱を極めたそして地球が崩壊の兆しを見せ始めた時地球の片隅で謎の卵が輝き始めた探知したダイモンジューはなぜか焦りついに自ら地球へ向かった またその卵の波動はダイノソルジャーの野生の艦にも届き彼らを動揺させたその卵が輝くことは地球がいよいよ危ないということであり最後の手段すなわちその卵自身の力が必要とされたということなのだしかもダイモンリューグが動き出しているのだ凍っておいたら卵が破壊されてしまう一刻も早く守りに行きたいがこの場から一歩たりとも動くことができない 困ったことに、ケラトプス3兄弟はそのダメージからなかなか復活しない唯一ステゴがシャドウステゴの追撃から解放されたこうして大のステゴは卵のところへ急ぎその輝きを手にしたこれで安心と思われたその時。<笑> 突然の空からの攻撃で辺りは一瞬のうちにクレーターと化したギガのドラゴンが悠々と現れた時ダイノステゴの姿も卵のかけらすらも残っていなかった ¡Vamos, Len! うんあの機械が止まれば。 ライブスピリットを守ることができるすごい霊気だ俺一人の力であれを凍らすことはできなかったもう遅いライフスピリットは戻らないくせうっ 邪魔だ 守, ってみせる守るだ剣はどうしたディラル剣はない何だ武器も持たずにこの俺様の前に立つとは愚かなやつ砕けろ剣はないが俺にはアースクリスタルのパワーがあるそれで十分だお目に返してやるぜ した ど, うだ行くぜどういうことだ何か起こる お前のパワーはダウンしているごめんない、どうってことないじゃんおざけお前はもう終わりだ何ものにしいいや何？いや。何貴族も拙者がお相手いたぞティラノ、行けトニプレイドですよからの波動がみなぎっている急げ おういざ北のドラゴン、うん、またやられに来たか愚かなやつと何とでも砕いてやるぜ なあすごいこのブリザーのクラッシュを溶かすなんてつはいたいティラノ何もんだこいつはティラノティラノキュッシュのウドッタカだそれは感じないのかこのクリスタルパワーをクリスタルパワーティラノ 違うぞそのでかいのから離れろ違うぞ ダイノソルジャーのヒ素ともいえる存在レーザーリンクスがついに目覚めた元になった恐竜はジュラキの翼竜ランポリンクスよ長は1メートルかなり小型の恐竜だレーザーリンクスもダイノソルジャーの中で一番の小型の戦士だしかし他のダイノソルジャーにはない 特別な力を持っているのだだからステゴが、ティラノが、そしてトリブレードスがその卵を必死に守ったのだおやだや懸念しろおのおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお にしてくれたつもりかだが合体しないお前は俺様にかなうと思っているのか忘れちゃ困るぜちょっと休みすぎたぜパワーは全開だ<笑>同じことだ 蘇るのは計算大しかしもう遅いライブスピリットは十分もらうシャドウウォリアーももう必要ない全員地球もろとも瓦礫になる。 ダイモンリュウグの払った波動は地球全路に広がった海には巨大な渦が発生しナイトウイングは脱出したが戦闘中のステラスステゴは完全に巻き込まれたナイトウイングを逃したセントロスとカスモスも渦に飲まれたしかしダイモンリュウグの波動をものともせずレーザーリンクスはまだその頭上にいたそして ドリルサウルスのアームフロードでキラノが地中より脱出に成功その地中のルートをたどりダイノソルジャーが地上に現れたレーザーリンクスはアースクリスタルパワーをみんなに注いだクリスタルパワーは増幅されダイノキラノの体に集まったこのようにアースクリスタルパワーをコントロールするのはレーザーリンクスにしかできないのだダイノキラノはそのパワーを放出 具の弱点である胸に集中させた実体化不能となったダイモンリューグは再び宇宙へと消えたライフスピリット吸収装置は破壊されそして地球の重力に引かれたライフスピリットが舞い降りてきた 地球のライフみ、うんなま、うん、<笑>とめてくれ